猫語、封印してるのたくさんの人の前で、あの可愛い猫ちゃんアイドル前川みくにゃんがいるってバレたら困るでしょだからピーちゃんも、みくのことアイドルとして扱っちゃダメだからね。ちょっと待って知らないふり、するあ何するにゃあ。<笑>落ち着いて勉強。 勉強する。ピーちゃんも電車乗るの通学しちゃうええー。ピーちゃん、満員電車でもミクを守ってよね。約束。猫パンチ<笑>なんとなく。いろんなミクがいいでしょ秘密がすぐにバレるの。なんで ピーちゃんにはミクのこと、ちゃんと分かっててほしいもん。ピーちゃんとお仕事の時は、真面目スイッチが入るのにゃ。ピーちゃん、ち、近いにゃ。あ、あ、ち、近いです。うーん。まさかのピーちゃん登場で、ちょーっとうろたえたけど、これくらいでミクはめげたりしないもん。アイドルだからにゃ。にゃにゃにゃ 正解はわかってるにゃ答えは猫ちゃんふふふこんな簡単なサービス問題、ミクが間違うわけないのにゃ手加減はいらないもん全力で来いにゃ正解は、ミクがもらうにゃ知らないふり、する。にゃ何するにゃあ、 うさ耳もいいけど、猫耳もね。ミクは歌って踊れて喋って面白いアイドル。完璧すぎて怖いにゃー。ピーちゃん、忘れちゃダメだからね。日々勉強にゃー。猫パンチふんなんとなく。いろんなミクがいいでしょ んに教わったもん常に攻めの姿勢が大事ってやっぱりピーちゃんとのお仕事が一番楽しいかも面白さはピーちゃんがじきじきにレッスンしてくれるもんにゃピーちゃん分かったでしょミクはいつでも真面目なのにゃちょっと面白おかしくなっちゃう時もあるけどねおつか みんな、スタッフさんディレクターさん偉い人みんなみんなお疲れ様でしたにゃではではミクニャンはこの辺りで失礼します次の番組でもぜひぜひ前川ミクをよろしくなのにゃャ あ, あピーちゃんお疲れちゃん今日も前川ミクは全力投球でやりきったのにゃ 100% とはいかないけどできることはしたよ 前から言ってるでしょお仕事は真面目なのあ、普段から真面目だけど。そう見えないってそんなことないもん。ピーちゃんもみんなもミクの真の姿を知らないんだから。それで前からミクロンを語ろうだなんて、100年早いにゃ。大体、ピーちゃんはミクのことをまだ全部知ってないの ミクはただの元気で可愛いセクシーな大人気猫耳アイドルじゃないから。そこのところを見せる機会は来ないかもしれないけどね。まあ、ミク的にも秘密だし。秘密のある女は素敵なのにゃー。ふんふん。他動詞と自動詞 あ、なのこれ違いがわかんないん。目的語があって、保護が。<笑>ああ、す、すみませんミク<笑>は立ってただけなのに。<笑>駅は人も多いし仕方ないか。<笑>文法は苦手だにゃ、だな。 今度はちゃんと勉強しなおそう。やっぱり通学中は単語を覚えるのが一番かも。あ、すみません。な、なんなのもう。でも、ミクが人気アイドルのミクニャンだとバレるわけにはいかないし、静かに静かに。<笑>もう、いい加減にしろニゃあ、い<笑>い、いい加減にしてください あれもしかして、ピーちゃんうあ、な、なんでもないです。すみません、すみません。ピーちゃん、なんでこんなとこにいるのと、たまたま、偶然なわけないでしょあ、ピーちゃん、ミクの真面目なところ分かった分かったでしょ